に見ている幻想郷に住んでいる全員に教えてやるよ残酷は現実話だあんた誰よこんにちは氷見寄せあんたやだどっか行ったら生意気な口だねお仕置きが必要だね いやこっちのバだな。ル